雪原を舞台にした映画というのは名作が多い。極寒の中で極限のドラマがあって、おいおい。こいつら何でもアクションに し, てしまうな。次回、道連れと獲物。火傷に注意だぜ。